切ったみたいな鏡のドヤ顔うぜんだけど何が変わるっつうですか無理っすよ俺を止めるなんてお前のそれもうぜんだけどクロコッチ勝負はこれからっすよ